平野会長に続きまして私、えー、東京・高円寺青鳥振興協会の理事をしております杉谷でございますどんちょう、幕がございませんのでその連の出入りの時に青鳥にまつわる話をさせていただければと思っています楽しい舞台にしたいと思います皆さんのご協力をぜひお願いしますよろしくどうぞお願いします<笑>、えー、青鳥はもともと 踊踊り、精霊踊り霊でございます、まあ、よく、えー、徳島ね400年の歴史で、えー、初鹿公が築城の折にお祝いとして始まったというまあそういう説もございますけれども実際には精霊踊り盆踊りでございますで町内のそういう神社仏閣の境内で踊っていたのそれを今度移動するたびにですねじゃあその途中もみんな踊っちゃえって言うんでそして流し踊りを始めた。 いううなそしてそれが進化してですねこういった今日ご覧いただいております舞台そして照明などが入ったこういったものにアワードが進化し た, ございしたわけでございます次にご登場いただきますのは和楽連でございます1976年昭和51年の連結成でございますのでもうベテランの域でございます、えー、ではご覧いただきましょう ワロクレンの熱演でございます。どうぞ。<音楽>